ははい皆さんこんこにちフラワーティストです世の中の男性色。皆さんねたまにはアレンジを自分で刺して一部の、ね、女子にこうプレゼントするっていうのはいかがでしょうか、えー、今日はねそんなことを踏まえたちょっとボックスっぽいアレンジメントを皆さんに教えたいと思いますでは早速いってみましょうというかやってみましょうどうぞ今回はパープルレッド系のアレンジを刺していきます 今こちらムーンダストっていうカーネーションを入れました次にこの赤バラを入れていきます これでアクセントラインを入れていきますスネークボールですねスネークボールでアクセントラインを入れていきますはい、えー、こちらで完成ですいかがでしょうかどうですか やっぱ少しこう少しアリアムとか浮いてきた方がかっこいいんですよどうもあのベタベタベタベタしたのは好きじゃないんですよねはい、まあでもちょっと待ったもう一回ここだけ入れようかな<笑> はい、えー、こちらで完成ですでは真上から見てみましょう、うん、はい、えー、こちらのボックスフラワーはいかがだったでしょうかここにこう下から見ると分かるかなアップダウンが。 このボックスの中でもないと僕は嫌いですよくこうべったりのボックスフラワーが今流行ってますよね外人さんが作ってるようなあれはまあもらって嬉しいですかね、まあ、飾るにもあんなべったりだとどうなんですかね少しやっぱりこうやっぱアレンジなんでアレンジした方がいいと思いますあれはいろな塊だと思いますねでは まあこれも色の塊なんですけどこれは色の塊でもやっぱり上下がついてアップダウンがついてるからこう変化がありますアレンジしてるってことですね僕はちょっとそこにこだわりたいと思いますではこちらのアレンジメント、ボックスパワー、えー、ぜひ作ってみてくださいではまた次回お会いしましょう See you next time! はい、えー、こちらのフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しています。チャンネル登録はこちら。こちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方は、こちらのチャンネル登録が見えてないと思いますので、下のリンクよりお願いいたします。はい、ここで皆さんに質問があります。えー、フラワー TV、チャンネル登録者1万人で、オフ会とデモンストレーションをやりますと言ってます。でそれは、多分場所は六本木あたりになると思うんですけれども、 その時に、こう不快にこう参加したい方、それか、もちろんこのオフ会の様子も YouTube で流れます。ライブで流れる予定です。それライブで観戦したい方、生で見たいか、ライブで見たいか、それをクリックしてください。こっちじゃなくて、こっちだね。こっちのビックリマークをクリックすると、アンケートができます。前回こっちって言ったの、こっちです。 なので多くの方のアンケートをお待ちしております。